脱石中の看板道路凹凸あり凹凸あり凹凸あり凹凸あ<笑>り凹凸あり凹凸あり凹り凹凸あり凹り凹凸あり凹凸あり 県道350号を少しこれね戻ったところ、根の権限には行けなかったですね、結局ね、そちら、ちょっと戻っていくと、もう1個ね、299に抜けそうな道路を、Google マップさんがご案内しているので、そちら走ってみたいと思いますさあ、こちらだ。 県道350号からこっちにずれましてここから299に行けるのかさあどうだ 同じように、なんか清流がね、流れておりますねまだまだ民家があります。 うわ狭いなこれさっきの道より苔蒸してないからもしかしたらいけるのかもしれないこっちさっきの道明らかにもう人が通ってない感じだったもんね上の方はねこっちはまだ全然人気もあるしわかんないよこの先どうなってるかわかんないけどまだまだ人気があるよ お、やばくなってきたぞ。いやいや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。うわ、ログハウスだ。まだまら大丈夫だね、これは。いけそうだな。 弱なってきたぞ。なんだこれは。なんだこれ。おここね針葉樹のね落ち葉がこのこの、ね、茶色の針葉樹の落ち葉なんですよ。ここでがねめっちゃ滑るのよ。ぬかるんでるからね余計に。 いよいよかいよいかいよいよ2 い, よいよからいよいよ上がってきたぞ<音声>おな何だ何て書いてあるあえ森林管理道平坂飛村線終点さっきから終点っていうのしか見てないんだけど まあ舗装林道ですよね。まだまだね民家がありまして畑とかねされてますね。 うわー立派な石垣だなこれすごい苦労して作ったんだろうなあえ通行止めあ降雪時ね降 雪, 降雪時あこれこれはこれはこの通行止めは関係ないねこっちだもんね うわ暗いなこれ暗いよーさあ抜けられるかもうちょっとで抜けるはずなんだけどな 注意の看板道路凹凸あり。凹凸あり。凹凸<笑>凹凸ありです。崩れてます。 ああままああでも全然整備されてますねこれはいけるだろうな問題なくいやーこのいけるかどうか の, このスリル感ってこれこれハマる人はハマるんだろうなこの林道関係はね 砂利道が走りたいっていうのじゃなければね僕舗装林道で十分楽しめるんでしもう山の頂点を越えたなこれあとは下だけがいやーすごいねこれ林業してるんだろうな いや怖い怖い怖いびっりした怖いんだ突然車が止まってると怖い うへえ<笑>そうだぞ。299抜けそうだぞ おおうお出ましたいきなりダートですまさかの予期せぬ<笑>予期せぬことが起きてますあ、よかった一瞬だった<笑>ここから最後までダートだったらどうしようと思ったけどびっくりした おああ今葉っぱで滑ったーいやー日が当たってねえとこって寒いんだねやっぱね山の中ってすごい寒いね。 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖 い, 怖 い, 怖 い, 怖いここは夜とかもう無理無理中の無理だねうわっ細 いや景色が広がるとすごく景色が良さそうなところなんだけれども、もうお段差が また登り始めてるぞ、これ。え、どっち、どっち。どっちだ。どっちだ。こっちか。さあ、景色が見たい。開けてるところあるか。開けてるところはある雰囲気がしない。 これは景色は見えねえだろうな。良さげなんだけどな。うわ、落石してる。なんだ、なんか書いてあったぞ。 なんて書いてあった？え、ちょっと待って、ちょっと待って。 苦労して U ターンして、て、そして平成25年度埼玉県森林整備コンクール入賞林。そういうこと<笑><笑>どういうこと<笑>非常に整備された森林のコンクールで入賞してるってことですか<笑>なるほどこれが整備された森林か最後。 このさ緑の中をさあぶね U ーターンスの怖いのよこれ何何何何えー、何になが書いてあるよ明治土石流災害の地はあ土石流があったんだねこの辺ははあ大高山っていうんですかね でも国道299号っていうふうに書いてありますよこうこうね 土, 土石流バーンと下ったんでしょうね多分 ね, ね下に砂防弾もあるもんね そろそろなんか見えてきましたよ。見えてきたよ。しかし、すげえ勾配だな、これ、ね。すげえ勾配だ。よし。降りてきた。 よし来たぞ299号来たあと2 0 0ルこれだああ来た左折こちら駒川ですよし よかった出れたーというわけでですねノンストップでお送りしました県道70から国道299へ抜けるかの道お送りいたしました<笑>こんなんでいいんでしょうかそしてですねまさチャンネルはこの動画だけではございませんたくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますので